っていうかさ、うん、ハゲじじいから LINE 来てさ、<笑>俺らがしてるハゲじじいってマックスさせるってるけど、<笑>デリバリーどうすかみたいな感じで聞いたら、<笑>ガチチャレ系でお願いしますみたいなきて、て<笑>おうちだしさ、なんかあったら困るかなとか思いながら、いろいろこうや、ん、っ、ね、てたけど、ガチで行っていいですかみたいな感じで聞いたら、うん、安全な大食いなんて誰が見たいんじゃって、<笑>ガチ以外に何かあるんかって来たのこの喧嘩腰<笑>そろそろちょっと仕掛ける、うん、そうしたら、 デリバリーだからね持ってってもちゃんと美味しく食べれるものがいいけどある程度の量を食材を考案して制限時間を決めて侍のチャレンジメニューのデリバリーにすればいいんじゃない何分以内に食べきれば何かあげますみたいな<笑>またあげるますもう本当にギリギリのラインを引きたいよねだからそれはだからガチって言ってら別に時間の量もこっちが決めていいわけでからそれはもちろんどうしようかねだからでも炭水化物がいいと思うの だそうで俺と炭水化物がいいなと思う人気あるのってチャレンジメニューの麺とか、ね、麺が多いとにかくカレーとかそうあと丼物とかかシンプルに焼きそばはいいと思うんだけどな汁ないし運びやすいしラーメンだと若干伸びたりするっすよ、ね、そ う, そ う, うただの焼きそば持ってってもつまんないからねて何してさああいや焼きそばパンってことでもほらじ い, いんちゃんちょうどほらネイサンスがさ来月予定だったのかな<笑>なくなっちゃったからパンをさ 普通にコッペパンとかじゃなくて、うんうん、食パンの中くり抜いてそばに麺ぶち込むってこでってこと。<笑>一気にで バカじゃん い, いいよいい ん, <笑>じゃん鈴木さんって今どん な, かどんな感じっていうか今結構あれですかトレーニングしてる感じですかでも最近なんかさあのライブ配信見てると限界チャレンジやってるからいい終演男優賞でしょ<笑><も>う<笑> 2時間超えちゃダメなんだよライブ配信で大食いのもう1本の映画だもんあれ感動するよちょっと<笑>でもやっぱそれが鈴木さんが行ってる限界チャレンジの方じゃん 2時間食べ続けるっていうのはすごいことだし、うん、そもそもそのチャレンジは自分でやってるからやっぱ別の角度でアプローチしなきゃいけないからそれもへんも考慮して最低5キロ欲しいよねあの人が3キロ食べてるの見たらだってもうた朝食じゃん<笑><笑>やるもんじゃいや俺面白いと思いましたやってみようかできるできるじゃんできるじゃんやんなくて耳だ け, して か, 耳だけ<笑>かわいそうに多分だけど焼きそばパン飲み込みづらいから水分量結構使うと思うの あ、じゃあ水も飲むんだそう、で, で、5キロから6キロぐらいのキャパだったら水が入ってくるキャパも入れても結構余裕があるんじゃないかなって考えるから俺水で流し込んでくると思うのよそっか、じゃあ水も計算しないといけないんですねそう で、何本使うかによると思うけどパン飲み込むの相当きついだろうから5キロぐらいがやっぱ面白いんじゃないそうするとあー水縫使ってくれて早くパフォーマンスも出るだろうから23本飲んでる飲んでる特茶ばっかねそうあの人ずっと特茶いいねえよあんな特茶使ったってあんだけ食ってんだから関係ないから<笑>もうしかも大体特茶って1日1本にしてくださいみたいなこと書いてあったんね理でオーバーしてるでもこれちゃんと物見てみないと分かんないからまあね確かに、うん、出来上がって グラムちゃんと測ってそっから考えたほうがいいんじゃないそっちのほうが俺フェアだと思ういやーマジかやこの時間かーって正直きはどいと思うんすけどみたいな「デレデー ン, ン」って流れるから<笑>あの人はやすいんだけど「デーン」っ<笑>て ア, アフレコ入れてくるからどうもマックスズ木です<笑>今回もまた侍から届きました<笑>みたいなちょっとテンション低いですね<笑> でもいいろろ話したいんだけど大体尺足んなくなっちゃうう<笑><笑><笑><笑>であの終わり気に<笑>あ「あ, れあ<笑>お疲れさまでした」っって楽しみだなぁはいということで秘密基地に戻っていきましたはいじゃあこれをトレンド焼きそばの四、ね。24, 24, 24、はい、とあとッキンハッキン白とはい あとバター、まあ調味料だったりとか、あとお野菜とお肉これを全部焼きそばにしてからパンに詰めて、うん、マックスさんの元に届けようと思います。あとでまあ、計量すれば。計量しましょうか。じゃあ、さすが吉高さんは、はい。料理人モードですね。はい、そうですね。はい、料理人モードということは、はい、レッツクックを言っていただけなからですね。うん、もう、もう逃げないからね。<笑><笑>もう恥ずかしくもなったので。じゃあ、今日もよろしくお願いします。お願いします。レッツクックおおこなれてきたねー。出たいよ。<笑> 以前ね、うん、あの大食いでね失態、はい、をたたいた時にねあの成功賞に買うってやっくりしたんではいですねえっと田んぼのお芋さんの時もそうですお、これはちょっとじゃあ先に一回履い入てやろうかな<笑>これですかねかっこいいっすねいや冗談焼きそばでも詰める<笑>逆にここから食べる<笑><笑>じゃあそんな中 吉高さんがいた。今、これは何やってるか。うん、これ焼きそばのソース。<笑>すごいことになって、あ、いろいろ混ぜるんですね。そうついてる粉のソースに、だ、だけだと、あの、パンじゃ ん,、うんうん。味、持ってかれちゃうんだよ、パンに、濃くしないと。あ、なるほどですね。じゃあ、おもした以上に焼きそばは、あの、普通にそばで食べるよりは、しょっぱい。 はい、じゃあ実際に、えー、と焼きそばとパンの準備が整ったということなので計量していきましょうかはい、はい、じゃあまずパンからあらー器用でございますねはい、はい、ということで、えー、とマーガリンを塗ったのでパンが若干重くなりましたね、うん、2 9 0度ですねは い, 行きますーい今度はいはいはいはいはいはいはいは もう一回やってもらっていいですか 鈴木さんが食べるものと同じ、大体九百三十グラムの、これを実際にゆまさんに実食いただいて、ちょっと考えていければなと思います。全部食べないよ。あ、全部ません。飲むんだよ。まあ、まあ、大体、大体で。シェイ、いただきます。はい。あ、じ ゃ, ちゃつつ、じゃ、じゃ、じゃ。もうまっ。うん、こう、なんか、通バトルだ。飲み込めない。 飲み込めないわ。今さん顔がもう絶対きついよ。焼きそばの味がしっかりしてるからね。半は挟まないと逆にきついかも。半分もなくなってない。まだまだ。<笑>本当です。本当です。アボ。あそア使うんだ。何だ5分？五分二十分。ちょっと一回ギブアップしよう。半分でしょ。うじゃ一回止めます。です。 このの続きは僕らの方でで、食べるんで一旦ただちょっとね、やっぱチャレンジメニューも何も決めないとする6個の方がいいと思う、あごめっちゃ痛いもん、きます、長編になると思う、6個で、俺で5分でしょ、半分でしょ、大体そうですね、一般人が食べて、十0分で行くとして、それでも60分ぐらいいくんじゃないとしたら。 で多分これ味濃くて相当水使って飲み込みづらいから多分7個あったら多分腹パンパンになっちゃうんじゃない結構水飲んでほしいもんね相当使うもかなり飲み込めない多分耳が結構水分取っちゃうのとあとソースがちょっと濃いめだからそのパンに合わせていただいたんでそれで少し水分が必要になってくるって考えたらこれ6個だと思う6個6個で60プ吉岡さんのところに実際に作られて希望は1時間切ってほしいよ切ってほしいんだよ ああ、なるほどなるほど、うん、55分い55分うん、うんうん、2時間を切ってほしい取らなくてもいいから切っていいどうぞ全然全然鈴木さんがパンクするぐらいになりますよねこれね多分今ね分かると思うんだけど焼きそばの味 に, のに対してパンを詰め込もうとするとパンの硬さとともに焼きそばを食べることになるから普段飲み込める焼きそばまで噛んじゃうと倍疲れるパンと焼きそばは別で食べた方がが、早いとは思うけど今実際吉高さんパンと焼きそばを包んでいる 食べてみるどうでだから量減、まあ、ら, らして尺短くしてあげた方がいいと思う死闘になっちゃう。うん 6? 5で60分チャレンジでしたけどじゃあ5個に減らしてまあ、大, 体大体4キロ超えるぐらい5キロだと、えー、あ, のあの5だとあのあの5個もね迷うぐらい、うん、あ条件2個出したら6個持ってって5個で何分か6個で何分かどっちが好きなってかスイーツ選んでるんですでもあの人6回やるようん多分あの人は 絶, 絶対6回やる多分吉高さんが作ってくださったん、ね、で僕は吉高さんの気持ちに応えたいからっていう言い方されると思います 明日の朝ご飯つれるな午個で60分だとどうなんですか水たぶん2から3使うと思うからだってランチパックの時も相当なんでる。んマジっすか2から3飲むとしてガチガチだからなこれで20分とかで食べられたらおいしくわ<笑><笑>いやないと思うよ、まあ、でも1個4分ですよね 俺のあのペースで5分で半分なんだから多分最初の序盤の3個ぐらいまでは下手したら15分とか10分以内では食 べ, 食べてくるでしょこの人もっと早いわけじゃん最初の3個ぐらいは多分6分7分ぐらいで入ってくると思う俺で40分とかで食ってくれたらすげえなんかもう引くけど普通に乾かなきゃいけないそうよいやじゃあもうちょっと失アにしようぜいやでもこれがこの悩みがリアルな気がしますけどね なんか行けるから60分6個で1勝とかじゃなくて真剣に考えてる感じがめちゃくちゃこうギリギリ攻める感じで す,、ま、だ で, す攻めるでもさ最近のハンバーグとか皆さん見て時間かかってるっあでもんねだからそれはちょっとあるかもしれないですね今自粛期間中でがっつりとしたトレーニングがそこまでほとんどなくバー ほとんどめちゃくちゃ早かったいや時間かかってたやつは1万円シリーズがやっぱ時間かかってますやん、ね、2時間とか言ってるからこれが一番分かりやすいわチキンマックナゲットの採用したか1個のピースのグラム分かる150個21分かってーいうはあ早や1 0 0ム2 0グ1 0 0ってこと1 個, 1個 20g ああってことは5ピースで1 0 0 3キロだ3キロ2 0分20分あっお伝え待ってでナゲットの時って水飲んでました えットアー飲んでたと思う流し込3キロで20分でもアオ系でこれが大事だここだけはミスりたくないよね自分らのこと煽りよってあれですけど多分僕らって一番マックス好きに近い関係性だからそこの俺らがミスってた0分きついかも5個5個で何キロ8 0 0から8四えっと800ちょいで、ね、4キロでしょ4点ちょっと5個5個で 4.235 個にしよう5個で60分 5個分分分じゃないららしした計算うん、よしいよし、しままり明日のおすよし<笑>よし準備しよう。 急にまあ動画回して、たぐりまくって、まあ、素敵なんですけども、なんですか。今回ですね、とある方からですね、あのマックス鈴木が喧嘩を売ってきたと、ということで。私情を持ってまいりました。ええ、下口さん、お願いします。私情、もういつものあれじゃん。<笑><笑>まあまあ、<笑>お疲れっす、僕です、雑だな。<笑>先日のラインで、あなた様に喧嘩売られたので、買います。チャレンジメニューが欲しいって、作ってやったわ、以下チャレンジ内容です。 チャレンジメニューサムライ特製焼きそばパン4 1 7すか5個1個8 0 0ムぐらいと8 0 0ムの焼きそばパン鈴木さんの頭の中でどんなのになってんだろう<笑>フランスパンの中に焼きそばがブワーみたいなパンが長い俺もこの人何だろうか分かるけど 4.17 ぐらいしかないのに60分やってるってことはこれ絶対パンがハードか焼きそばがめちゃ辛いかっどっちかななんとなく予想つく 成功報酬、料金無料、ナイキスニーカー失敗した場合、みんなの靴買って w w w なんだよな<笑>え、ちょっと待ってこれえ、これ成功報酬ナイキのスニーカーってこれなにこれなに 決まってんのそれとも選べるのいや選んでいいっすよでも<笑>そのみんなの靴買っても選びますからね<笑>ダメだろ<笑>ちょっと待ってこれ、うん、俺一足料金無室一足そうですよで何負けたら三足そうですね。よってやろうじゃないかんのよ断られると思ったのに理不尽こそ勝負だよ<笑>受けてやるけどその代わりマジでこのナイキスニーカーって書いたことを忘れるなよおがゆは、うん。忘れるなよ<笑>世の中にあのスニーカーいっぱいあるからな<笑> あ量は本当にしっかり測ってますから<笑>えどうですか正直結構悩みましたよ正直言ってわからないマジでわかんないあえて言うのはィフ5050って感じかな1個どのぐらい時間かかるのかわかんないしちょっと僕も食べてますまるまる1個は行ってないですけど量的にちなみにどうでした、まあそれを加味して 時間決めてます。お前のスタッフさんちゃんと食べてるんだね。<笑><笑>辛さを知ってる人が僕のあれも知ってて作ってるってことはやっぱこれあれで、ね、<笑>本当にビフィティービってことだよ。で中のエクそばバを含めて全部吉高さんに作っていただいてます。これね吉高さんのことを分かってる。もう吉高さんはプライドがあるから絶対ちゃんとちゃんと美味しく食べてもらいたいっていう信念がある人だから多分美味しいんだよね。それ味わえるかどうかだろうな。あこっち本題ワンです。こっち次本題ツーです。 鈴木さんちょっと忘れてることがあると思ってああ前回僕はあの負けたんでブの<笑>バールであの<笑>約束のスニーカーをそうですね侍ちゃんでスニーカーチャンネル移行してましたこの瞬間これはやっぱこれをちゃんと今渡さないとスニーカー買ってもらうことが成立しないから<笑>これ<ー><笑>これっと冗談はいやおわれすげんだよね。<笑> <笑> あ, あ匂いから行くぶすりすりしてるぶはっこよろしいな<笑><あ><笑>我が子のごとくかっこよろしいなもうありがとうございますもうこの後帰ってくるんだからぶ<笑>いや、四十<笑><笑><笑>手前のおっさんがずっとチュッチュしてるぶ<笑>どうぞぶあ、53年とございますぶなになになにこれ真面目なやつあのお祝いですぶ少ないけど<笑> 全然マジじゃんこれ。普通抜かちのやつ。リアクション取れなくて。取<笑>れてよ。お前のえありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結果はじゃあえっと、うん、マックスシルク TV の方ですね。そうですね。うん、一旦サムライはこちらの方でスタートップです。うん、じゃあ閉めてください。あ？<笑>閉めて動画閉めて。どうどうしようかね。普通スニーカーを買ってあげてもいいからもうガチで食べきってほしい。だから。 ちょっと<笑>ーんぽちチム暑いのも<笑>えあ俺が閉めんのじゃあ、お願いしますすいませんじ ゃ, いいいいじゃあ、いいよいいじゃあなんとなくでいいから、はい、失敗した時の皆さんがか僕が買うスニーカーの目安をちょっと教えて何とかいいなぐらいでいいからそれ俺イージーブーストの黒の二十九センチでいいですアンダスってことそうですね五万ぐらいく思 い, ます<笑> 5いくと五万いく五万いく か, い, くかいや嘘ですよイージーの黒ね。 いいやほんと高いんでダメですイメージはそんぐらいね、はい、あああのー、イージーとポンプヒューリーのコラボのやつでもいいっすよあ、それと前ツイッターにやってたやつて<笑>俺もそだね俺毎回りってたヤマックスの97 の, あのゴールドのやつああ強気に言っとけば高いもん強気高いですベトンの靴がいいって言ってけな<笑><笑>真面目に言うとあユウマさんも持ってるジョーダンのプロトタイプのあの、赤と黒のやつがあの、あれですジャンプマンのやつですあジャンプマンシリーズか720のが。そうそ う, そう僕とにかくあのお金を使わせたりやめろよ。<笑> ちなみに俺が欲しいの聞かないの聞きますよマジで言うぞ、はい、マジで言うぞでも<笑>マックス欲しいっていうスイカグちょっと気になるスパンツでしょ違う 違, 違うよ靴リーティーセンター違うよ<笑>いつもいつもヘイテセールやってねえわ<笑>瞬足<速><笑>マジいっちゃうよはいナイキ の, ンクのダンクダンクの<笑>ぶっちゃけちょっと高いよ、はい、最近のやつですか割と最近のやつ新作知らないのねちょっとペン<笑>ジェリーだよデニム生地のやつじゃなくて違うよ ちなみには、プレーヤーついて、12万ぐらいすかんな。<笑><笑>おちょ、一回ボコそうぜ、こいつ。<笑>あ、え、スイ、スイーカーランクで調べれば出てくるよ。そう、ベンジュリーそれ。うまた勝ったやつじゃん。あこれ、うん、でも、なんか、ツイッターで、言ってほしいですかする、ね。最近こういうの、勉強していくらになってます、そこ。えー、これは、今見てるやつは、中古で24、二十四万二千円。俺は欲しい、えー、それかなってイメージで。えーえー ほら来た緊張か<笑>おいちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って<笑>人の心を動かすのは何だ<笑>その人が本気かどうかだ、ね、よ以上これああ<笑>早く早く早く<笑>マジやっかんなお前絶対楽しいじゃねえかよやってるのもん楽しいじゃ<笑><笑>じゃあいろいろいろんな意味もめてよろしくお願いいたしますお願いします よっ5つ目あがとうございますあれ、っ今5つ目ですよね12345あこれ三つ目<笑> 一応入ってるこれ入ってるっす入ってる入ってる、うん、これ上からはい、これは入って る, で入ってる後で計量しなさいしましょうか<笑><笑><笑><笑>あ、吉坂さんどうします僕らが一生懸命数字数えてたのに<笑>ゆうまさんの め, め, んでめでとうい俺が手止めまこっちで、うん、ゆうまさんメモしてなかったっすよえ、コールしたしたコールしたこれ後でちょっと審議してコールしないかもしれないワンチャンね動画でコールし て, ーーーールしてはい、じゃあ一生懸命吉坂さんがファンの中に ねまあ、ンマーガリンあ、ママガガリリンンなってなんてマーガリンって言うんだろうね確かにあちなみに今調べたんですけど、うん、フランスの科学者がマルガリン酸っていう酸を発見してそれがいろいろもじってもじ っ, ってマーガリンになったっていうへえだからねだいなんだ。ユ優雅さんね急に降るけど優雅さん自身が知らないから、うん、なんだうってか、ら別に知りたいって思ってないでしょいやいやそもそもそもそもそんなことないいや、そんなことあるよ <笑><笑>このことあるよこの人ただ、まあ人が困ってるのこ見たいだけだもんか